オラ の, のままじゃまを していしよう あっやるしかねえか はあ<笑><笑><笑>ファイト本気でぶつ私の感ティ ン, ンかなりのええ音速のサイ負けきだ じゃまをするな。 みんなのため粉々におためのバおめえはお破壊の総これがさ よ っ, っだ、えー、の覚悟負けか 勇気だ貴様の壊のマお前俺の目からは ら の, 覚悟 し, ろーー何このしな。 私がはお見せしましょうさあさまのいフフフ。<笑> ちだ マカセ。 もうし負けるわオラが相手だ たたかいはヒエローちゅうお俺がいおめをとくべ お前平穏。 ごろクーくーキきなあんまり子供任せておめえはオーラに勝てねえ 行くぞ や, め や, めあーやべっ。何をしているかカかカットサンキュー、ベジータ。ファイナーメン。し おめうす。う はい。いくぞハメハメあ 変速だ